いやちょっとね、ここに来て、驚愕したんですよね、さっきあの車で通ってきたんだけども、ここ、菅田神社ですね、えーっとまあ、この辺りの部落が、ここの氏子に入ってるわけです、堀上を除けばね、堀上、あそこは熊野神社だけしかやってないけども、まあ、この菅田神社、えー、この辺りのね、一般地区も含め、ここの氏子なんだけども、この隣にね、桐原総合センターっていう臨保館があってで、結構最近までここね、 コミュニティセンターになってたはずなんだけども、これ見てください、これ、なんでだろう、このだだって色い空き地は、あのさ、実は、まあ、撮影はしなかったんだけども、大森町の市民共生センター、ちょっと中入ってみたんですよ、き、うんまあ、今日はね、土曜日で休みっていうこともあって、ま, あ、まだ朝早いから。 そんな人来てなかったんだけどもまあすごい立派な建物なんですよねあれでなんかもちろん部落とか童話とかそんな全然ないです全くそんなものかけらもないですねいやあそこがあるからもうここにこんな立派な施設も2つもいらないやっていうことになったのかもしれないですだってすぐ近くだもんねさっきのあそことうわここまで綺麗さっぱりなくなると気持ちいいなこれなくなったんだ かここにね、まあ、林保館、児童館なんかもあったのかな、まあ、とにかくすごい立派な建物あったんだけども、いや、らしいな、近江八幡奉仕ですよ、ドア対策のこの残さをきれいさっぱりブルドーザでぶっ潰す。 まあ童話対策の時代はね、その部落 の, の、ね、不良住宅をブルドーザーでぶっ潰すって言われてるけど、まあ令和の時代は、この昭和のね、昭和、平成の童話対策のこの残暑をブルドーザーでぶ っ, ぶっ潰す時代が来るべきかもしれないですね。 童話対策残差壊滅法とか作ったらいいんじゃないですかね、ブラック差別解消推進法に1条加えたらいいと思いますよ、童話対策の残差を全部破壊すると、そのためにこの国が、ね、予算措置をするっていうのはいいんじゃないですか、だって解放同盟、予算措置してほしいんでしょ、いやー、この童話対策の、ね、残差を潰すための予算措置なら、僕は大賛成ですよ、ぜひね、予算措置しましょうよ。 うん、ブラック差別解消推進法ね、罰則もないし、単なる理念法で生ぬるいんですよ、やっぱり予算措置ないとね、実効性がないですからね、こういうことにね、こうお金を使いましょうで、この土地を売って、それでまたね、その出したその税金も補填できるわけですから、ここもいずれ民間に売却されるのかね、でもこのすごい広い土地ね、どういう使い道があるんだろう、ただっ広い、あき地の隣にあるこの須田神社。 地元の方がね掃除をされてますよねああれ こ, っあこうやって見るとねああなるほどこの上にねこの石柱の上に村の名前書いてあるんだけども うん、中小守がやっぱ多いんだけども大森ありますね多分ね堀上はないんだと思います赤尾とかこの辺りは一般地区なんだけどもさっき大森あったんでやっぱ大森の人はこの氏子になってると思いますねなるほどあこれ大森ですね大森の人いますねやっぱし大森の人は氏子になってるでも若宮ないね若宮もう 若宮もひょっとするとここの氏子ではないのかもしれないですね。大森、若宮、堀上が中小森の三部落です。いやー、菅田神社、立派な神社ですね。僕の考えた最強の部落差別解消推進法。一つ、童話対策事業の残骸は全て撤去する。 国はそのための予算措置を講ずる、童話対策残差の解体を妨害したものが懲役3年とかね、そういうね、実効性のある法律を作るべきだと思うんですよね。まあさっきのは冗談だけど、この大見八幡モデルをですね、えー、一つでも多くの自治体が、えー、真似するべきでしょうね。やっぱり見たところはですね、そうですね、中籠りと ブラックだと大森だけですね、これ。ここの宇治湖に入ってるのは。多分若宮とか、堀上は入らなかったんですよ。堀上はわかるんですよ。そういう記録はあるから。若宮に関してはね、またちょっと後で説明するけど、まあ、これから行くんですよ、若宮。そこはね、なんせ未指定なんてあんまし、詳細な記録は残ってないんですよね。ということでね、ここは釣れた神社と、あと、この、この夢の跡を見てきました。